Thank、you かっこよかったですね。<笑><笑><笑> <Please for> <笑> <look so> のののはい、それでは、はででですすそれちらまののまま自己紹介をお願いします <gül>、はいいしした私たちは縦パフォーマンスユニットの武士魂と申します。 ふだんはここで舞台やイベント等で活躍させていただいておりますがオンライン日本文化祭をきっかけにパフォーマンスユニットとして結成いたしました。 フィルムサーニエルースラー、サー a r s performing as a o t e r m d a r u e t an o f s e n 今回のイベントがデビューになりまして、初ステージでございます。Weit キニキニパフォーマンス、ガラソード。 これからも先ほど見ていただいたような刀を使った盾と呼ばれる立ち回りや剣舞、扇子を使った舞などを中心に皆さんに楽しんで見ていただけるようなパフォーマンスをしていきたいと思っておりますので応援のほどよろしくお願いいたします。は、hey. い はい、マスクが届きましたね。 めを変えるかのようにはいじゃあチャットからのメッセージが届いておりますのでご紹介させていただきたいと思います。YouTube チャット t 質問し w いた o t たい s s いま e まずメッセージ、トルコや日本から素晴らしいというメッセージ届いております、Snapchat>。 Rioçanı çok tatlı bulmuşlar, komplimanlar yapıyorlar. Sağolsunlar, teşekkür ederiz. From Turkey, she is so pretty. <gülüyor> Hi.、E、ben ben ben ben nasıyım diye soruyor. Yazın arkadaşlar, yazın, hiç görmeyin yazın. <gülüyor> okay. Merhaba Bayan. How about me? <gülüyor> あの書いてくださいね。書いてくれるい。空を紹介させていただきます。<笑><笑>はい。あとです。あ、かっこよかったですって。立かっこよかったですって。あった<笑>あおいまた、はい。メッセージ。We got message f r o すみませ、うん。私一つは質問をさいるんはい。あの誰 か, から教えてもらいましたか。先生がいましたかとあの聞いてありました。これだけ。 はいどうぞはい、<gülüyor> と二人とも野口さんという方にちょっとあの教えていただいております。はい。はい。 We have got one question that、uh, does anybody is coaching you and the teacher name is Noguchi. They are Noguchi's s t u d e n t はい、ありがとうございました。本物の侍ではなかったんですね。そういう質問も来てます。侍<笑><笑>侍侍、やるし侍。<笑><笑>はい、それでは、行きますかね。はい。 ブシダマシー、e ー f パフォーマンス。